ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日はえ2021年の3月31日です。はい。去年ね、コロナでちょっと来れなかったんですけど、今日はお休みだったんでね、せっかくなんで来てみました。なんかすごい綺麗な駅ですね。あと電車が、電車とホームがなんか映画の中の世界みたいですごいかっこいい駅ですね。 はい、左側が山手線で右側が京浜東北線です。で、えー、なんかね、こっち側から、えー、上に登ったら、どうやら、えー、反対側の方が駅の改札口になってましたね。はいこれが駅の改札口です。全然ね、調べてこなかったんで、よく分からずに来ちゃいました。で、外に出てみるとこんな感じですね。 まだね、えー、再, 再開発中なんで、えー、まだ全然駅前に何もないんですけどねはいほらこの左側がね今、えー、何か立ててるらしいですね。はい、何にもありません、まだこれからですねあと風力発電のなんか実験みたいなことをやってるみたいですね真ん中の辺りでくるくる回ってるやつが風力発電みたいですね。 ここにどうやら海外の優秀な人材を集めるというふうになんかあの記事に書いてありましたけどね優秀な日本人はどこに集まるんだってい う, ふうに思ってるんですけど今度は、ね、これあの反対側の方を見てます、駅の、ね、ところで多分ここもなんかデッキが、ね、できるみたいですね、あの完成予想図を見ると、ね、ここもデッキができるみたいに書いてありましたね。 ガラスとかなんか屋根がすごいんですよねで、これは、えー、またね駅の中に入りましたホームになってますまあ、日本だとね、えー、ホームのところで撮影しても OK なんですねでまあ黄色い線からねはみ出ないようにはいであの遠くのところのし白いやつがあの新幹線ですねで青い電車が、えー、京浜東北線ですで今見てる方向が、えー、東京駅の方を見てます なんで京浜東北線が、えー、次の、ね、新橋駅の方にねに走ってきてますね奥の方はね、えー、緑とオレンジ色の電車が、えー、まあ宇都宮線とかあと東京上野ラインの電車になってます最近ね、ね動画の編集をする時間がなくてなんでかっていうとオンライン会話をしないといけないんですね。 なんでねちょっと<笑>編集する時間が取れなくてなかなかねアップする時間がなかったんですね、まあ、今日はねゴールデンウィークの初日昭和の日なんでね休みの日にちょっと編集して動画をね作ってみましたオンライン英会話をね始めてみたらね今まで習ってきた英語の発音が違くて何ていうか あの聞き取れないんですよねだからねちょっと今、えー、ボイントシー音のあのー、発音の練習からねちょっとやり直してますね、はい、あのー、結構ね友達を増やしたいなと思ってそれであの頑張ってますその方が楽しいですよね、はい、で、えー、そろそろね えー、新型の E235 の山手線が来ます。お来ましたね。これが新型の山手線です。まあ、ということで、えーまあ、高輪ゲートウェイにはね、調べないでちょっと来てしまったんで、まあ、この動画を見てね、えー、雰囲気だけでも、えー、分かったんじゃないかなと思います。なのでね、皆さんはね、 これを見たら多分他にもなんだ無人のコンビニのお店があるっていうのとかあとロボットがなんかどこかにいるらしいんですけどまあちょっとね私今回見つけられなかったのでまあこのね、えー、動画で多分あの辺に何かがあるのかなっていうのを感じてもらえればいいかなと思います、まあ、私もねちょっとね、えー、全然なんだろう本当はロボット見たかったんですけどロボット 動画が見当たらなかったんでちょっとまたね調べて、えー、ロボットを見に来ようかなと思いますあと無人のねコンビニも使ってみたいですね、はい、ということでね、えー、今日はね短めですけどこれで終わりたいと思いますまた英語の勉強しないといけない<笑>ということで、はい、ご視聴ありがとうございました